ついにプリンセプスの魔術師が誕生する世界で唯一の魔術師世界でたった一人のザ・ウィッチマギア・コナトスが求め続けたその少女はたった一つの願いのために刻まずいた次回グランベルー世界で唯一の二人のためにその魔力が変えたものは